こんにちは。金子康之でございます。本日は令和5年4月の24日月曜日です。昨日の渋谷区議会議員選挙、投開票が終わりまして、私、金子康之、誠、まあ、にご本意ながら落選という形になりました。投票してくださって皆様、ありがとうございました。またご期待に添 え, ず添えない結果となったことを重ねてお詫びを申し上げます。まあ、私自身が落選したことはともかく、 一番悔しい思いをしたのはやっぱり長谷部健さんが参戦を果たしたということなんですね。えー、と思えば4年前、私、この渋谷の NHK 放送センター前にやってきたのは、立花隆さんと共に NHK をぶっ壊すんだと、NHK の変更報道を正すんだというふうにやってきたわけでありますけれども、残念ながら全くそれには力も及んでいないというところ、またそれどころか、この4年間、 長谷部健さんはですね、ポスターではとってもにこやかな方なんですけど、実はその仮面をバッとはりってみると、とんでもないどす黒い疑惑、不正、隠蔽、とにかくもう闇のような世界が長谷部さんの裏に広がっているんですけれども、これを一つ一つの事実を積み重ねて議会でさまざまな観点で追及してきたんですが、全く区民の皆さんに届いていなかったということで、長谷部健さん、前回で票を増やしたんじゃないかという。 ことまた一方で自民党公認で鈴木哲司さん出られたんですけれども残念ながら準備不足という形に終わって、まあ、とにかくこの不正がますますのさばる、ね、こういう状況を見ると非常に残念だなと思わざるを得ないわけであります、まあ、私渋谷区民もともとではなかったわけでありますから、まあ、この先どうするのかいつまでも渋谷に行ってもしょうがないのかもしれませんどうするかはこれからゆっくり考えたいと思います また渋谷区議会議員選挙もいろいろ動きがありましたね、えー、私、一番注目していた小宮山博さん、なんとか小宮山さん、この力強い、この胆力で渋谷区議会帰ってくれることを期待してたんですけれども、あと一歩というところで、非常に残念だなと思いました。 今回ですね、維新の会がだいぶ、維新の党ですか維新の会どちら、えー、維新がね、だいぶ議員を数を増やしたということで、全国的にも大きな動きがあったみたいですが、えー、一方で共産党が少しね、議席減らしたとか、様々な動きがあったんで、また同僚の堀切年人、渋谷温部妻の堀切年人議員も、えー、今回4期目、3期目かな、4期目かな、えー、再選されたので、引き続き、えー、堀切議員が、長谷べ区長の不正に取り組む、メスを入れてくれることを期待しております。 私自身、こうやって選挙1週間ありましたけれども、まあ、この翌日も選挙が落ちましたけど、元気でこうやってやっております、この先、しばらく無職になりますので、まあ、無職というか、会社やってるんで、一応会社社長ではあるんで、まあ、会社から給料もらってるんで、まあ、どうにか、ここにか生活できると思っておりますけれども。 はい、まあ、とにかく議会に行かなくてよくなるということで自分の時間がここからたっぷりありますのでどうするかなとしばらくは少し、えー、のんびり休養を取りながら、えー、今後にね、えー、力を蓄えていきたいと思いますまあ、こちらの渋谷の、えー、NHK の前から放送するのは多分今回が最後になろうかと思いますまた、えー、どこかでライブでまたネットで、えー、YouTube 上で皆様にお目にかか目にかかれたら幸いでございます本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたごきげんようさようなら